それでは、聞いてください。ものすごいくるっとルフランちゃんのものすごい歌。 朝も夜もない野戦の時間が英語に近い時繰り返すええ狂っていたのは誰世界それとも私必要な叫びがこだまする檻の中その終わりない記憶